皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月28日、いよいよお正月イベントが始まりました。今年も生命の宮に行く季節になりました。むずきさんからの手紙も来ていましたので、早速乗り込んでみましょう。まずは新しい家具やら何やらのお買い物からですね、傘装備が一気に増えました。 一つ十万ゴールドといいお値段ですが買わない選択肢はありません新作のぬいぐるみもありましたこれも後で忘れずに買っておきますおみくじを引いたら今日でした悪い結果のおみくじはここに縛り付けておきます引き直したら吉だったのでこれを持って帰ります新春バトルの内容については今日はとりあえずネタバレ配慮という形にさせていただきます皆さんの目でご覧になってくださいというわけで本日の動画は以上で終了です